はいおはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、国分寺駅に来ております。ちょっと前に、ツイッターの方で、チョモランマ盛りっていう、バカでかいね、まあ、ちょっとね、ご飯がバズった記事がありましてで、そちらのね、お店に本日は訪れております。で、今回訪れたお店がこちらでございます。定食の丸大さんとということで でこちらのね、丸大さんなんですけれども、まあ、大正さんという、まあ、グループ会社さんの、まあ、一つのね、ブランドなんですけど、これ有名なところで言うと、昭、ま、和、あ、屋さんという居酒屋さんがあると思います。これね、皆さん知ってると思うんですけれども、まあ、そちらのグループの新たなブランドということで、まあ、名前の通りね、定食系がめちゃめちゃメニューあるんですけど、まあ、その中でやっぱりね、バズったのが、チョモランマ盛りという、めちゃめちゃでっかいご飯となっております。ご飯だけで800グラムもあると。普通のお茶碗800グラムなんで、まあ、写真で見るとこんな感じでございます。今回はねそういった、ね、定食メニュー まあ、超らんまン盛りも含めていろんなね定食メニューを食べて皆さんに紹介していきたいと思いますので気になった方は是非こちらの「丸大さんで定食食べてみてください。えー、ということでもうね約束の時間となっておりますので早速中に入って注文させていただきたいと思います。 はいということで例えばね店内の方に入ってまいりましたまあもちろんねオープニングでもお話ししたようにチョモランマ盛りでバズったんですけどそれ以外にもねおかずは特盛り商品あったり鬼盛りなんかもあるらしいのでまあその辺りもねちょっと混ぜながら注文していこうかなと思っております<音楽> ということで1品目に注文させていただきました定食がこちらでございます。特盛鶏唐揚げ定食でございますいやで、ね、もうね来た瞬間からめちゃめちゃ揚げ物のいい匂いするんで早速ねいただいていこうと思います。それではいただきます。ひとまずね大食いとは言っても、まあ、体に気を使わなければいけないのでちょっとねこれベジファーストでいかせていただきます。うん で、こちらね、メイの食材のトビカラでございますねうん、まっうめちゃめちゃジューシーなんだけど<笑>ちょっとねあの食い気に負けての紹介が遅れたんだけど今ね僕がいただいたお皿では9個乗っかっておりますだいぶ特盛りなんだけどしっかりとねこのジューシーさとかカリカリ感、ね、質はまっ 全く底の入ってなくて特盛りでもう絶品のメニューでございますねうまっ<笑>うん大満足だねうん<笑>うま っ, っていうかこのね今回の特盛り揚げ定食まああとでねチョモランマ盛りも紹介するしと思ってご飯並盛りなんだけど足んないなこれ絶対 <笑>うんそしたらこれねマヨネーズつけさせていただいてうんうまうんまうん、うん、めっちゃうまいな そしたらもうね、ごはんもも唐揚げも売り返しなんでちょっと、ね、このレモン絞りたいと思うんですけどこれスライスのレモンまあ手を汚さずに絞れる方法としてこれねこんな感じで絞るとね便利なんでぜひね皆さんもお試しくださいさっぱりと、ね、いただきますうんうまっうん 唐揚げにレモンを絞るとねめちゃめちゃ酒が飲みたくなるわ<笑>まあさすがに今日は、ね、ちょっと車なんで飲めないですけど、まあ、このね丸大さんにメニュー見るとアルコールの、ね、メニューも結構豊富なんでこういったねおつまみ系、まあ、一品系とかでねこれ定食じゃなくて一品で注文して酒飲むのもありっすねうんうんうん うん、うん、ということでただいまね一品目のこちら特盛唐揚げ定食完食でございますごちそうさまでしたごちそうさまでじゃないや味噌汁がまだありましたすいません<笑>、うん、あ, り<笑>ありがとうございま す, すげー実 <笑>すごいですね、これ。2品目、早速ではございますが、こちらね、チョモランマ盛り登場でございます。今回ね、注文させていただきましたのが、鬼盛り肉野菜炒め定食ということで、これちなみにね、ちょっとこのご飯で存在感忘れてるけど、野菜炒めだけでも1キロ近くあるらしいです。で、ご飯で 800g なんで、味噌汁込みで 2kg ぐらいあるってことだよね、これが。とんでもない。もうね、もはやデカ盛りです。もうね、香りもめっちゃうまそうなんで、早速ね、こちらもいただきます。 肉野菜炒めからうんうま食べ方これで合ってやるのかな上からうまね味もちょっと濃いめで野菜もシャキシャキだしおかずに最高かも<笑>うまこれめっかんうまいうん うんどんどん飲みたくなってきた<笑><笑>味付けはおかずにもね、まあ、おつまみにもぴったりな濃いめの味付けなんでこれね万人に向けるかも嫌いな人絶対いないうんうん ゼロとかいただいてもいいですか。ドライゼロ<笑><笑>すいません、ありがとうございます。いただきます。ごめんなさい、皆様あのいつも通りですね。ちょっともう我慢できずに、じゃあねあのノンアルではございますがドライゼロいただきました。<笑>飲む前に一口いかせていただいて。うん。 <笑>やっぱこれですわいやもう僕決めました今のでもう撮影抜きに今度ねオフで夜来て飲みに行きますまだ2品しか頂 い, いてないけど本当にどのメニューもつまみにも最高だし飲むしかないわ<笑>うんうん うん<笑>正直あの自分のね動画を褒めるわけじゃないんだけどこのね料理見てこのねノンアル見て行きたいと思わない人いないと思うんだ多分ね今日動画見てくださった方みんなね絶対行ってください。 いいわうんなんかね店内の壁に貼ってあるメニュー表とかあとはねポスターとかもそうなんだけどなんかねノスタルジックな感じなのよ店舗内がこうやってそれでねその中でいただくこの野菜炒めとか唐揚げとかちょっとね 今日の撮影だけじゃ食べきれないです。食べたいものありすぎて、2回3回来ようともう、もうね、この時点で決めました。<笑>うん。うま、ん、っ。そしたらこの辺りで、ちょっとね、卓上にございます。七味ふりかけて、味変をしていこうと思います。うん。 ちょっとね全部はいけないんだけどこの汁ももったいないんでご飯最後ねちょっと野菜のせましていやこの肉野菜炒め丼は絶対最後うまいしょ<笑>あーうまうん うん。<笑><笑>ということで2品目おそらくねこの丸大さんの中であるメニュー全て、えー、比べても一番でかいであろう鬼盛り野菜炒めに超もらんまん盛りのセット完食いたしましたごちそうさまでした。 ということでえー、続いてですね注文させていただきました商品がこちらでございますで丸大さんの方では定食だけではなくて単品や丼物なんかもいろいろありますんで今回はこちらのヒレかつ丼とアジフライを単品で注文させていただきましたもうちょっとね来た瞬間からもう心躍るようなもう見た目からねやばいセットでございますが早速ねいただきますヒレ、ね、かつ丼もこの優芸にこの卵のいい感じの半熟具合これやばくないですか あーうまあーうわこのカツもさ熱すぎず薄すぎず脂も多すぎずでこんほんとねこん懐かしいなって食べてて思うようないいところちょうどいいところついてくる商品ばっかりだなうまうん じゃあちょっとねこれ次アジフライの方もソースかけさせていただいて<笑>いただきますあーおいしいこれはやばい身のふっくら感と脂ののりすごいんだけどえマジ 皆さん本当にね言い方が悪いんだけどいわゆる居酒屋さんとか定食屋さん出てくるアジフライってパサパサなイメージないですか結構揚げたてでも正直スーパーみたいな感じの僕もね正直それをイメージして今一口目食べたんですけどマジで別物<笑>これやばいちょっと本ほんとこれ一回食べてほしいわあこれフ<笑>うまっ うん、このアジフライはマジで食べてほしいですねビ ー, ビールですよねめっちゃうまいですようんうん、まいこっごちそうさまタルタルがダグダグについた方もいただきます 太<笑>る味がすごいして美味しい<笑><笑>またねこのタルタル自体もしっかりね酸味はあるんですけどそれ以上に濃厚さがすごくてこのね油がのってるアジフライにぴったりするうまっ ということでね、ただいま、えー、こちらヒレカツ丼とアジフライですね完食させていただきましたごちそうさますですでちょっとね次は最後にしようと思うんだけれども最後のメニューはねラスカルといえばのメニューンをしてみたいと思います ということでですね、えー、最後の品でございます。僕といえばね、ラーメンでしょうということで、今回ですね、こちら、チャーシュー麺と、えー、チャーハンをセットでいただきました。いやね、この見た目もね、ほんとに、のすらーというか、懐かしい感じでちょっと、ね、心うずうずしております。<笑>早速ね、いただきます。いやー、このスープも、懐かしいしょう油ラーメンって感じで、いいっすね。あー、あまあまあまあまあ。 めっちゃうまいなこういう懐かしいラーメンが食べたくなる時あるんですよねちょっとこちら麺で<笑>うまっうわーこれちょっと響くなあここのお店 なんだろうなこの美味しいよもちろんめちゃめちゃ美味しいんだけどなんかねそれ以上にこう心に響くものがあるんだよねこ日本で育ってきた人だったら全員が懐かしいっていう気持ちにね<笑>さなまれると思う<笑><笑><笑>ああちょっとこうチャーハンでいっちゃっていいですかねこれでチャーハンも綺麗な形でございますよ あ こ, れこれだうん味も濃すぎずで、ね、パラパラもしすぎずべちゃべちゃもしすぎずもうちょうどいいところ<笑>、うんうんうん、ああうまい これはちょっと参りましたこれはやばいうんでもね現在時刻が4時前なんだけど今日のね1食目がこの丸彩さんのご飯でマジでよかったうんうん ということでこちらのね味玉で最後でございます。は<笑><笑>あーということでとうごちそさでした。はい。 本日はですね、こちらの丸大さんで、ちょっとメニューで見た気になったメニュー、そして、もうツイッターでね、バズったこのチョモランマ盛りいただいてまいりましたが、今回ね、撮影依頼をお願いしたきっかけが、チョモランマ盛りを見て食べてみたいなと、動画にしたいなと思ってお願いをしたんですけれども、実際にね、 食べてみると魅力はそこじゃない。この料理の美味しさっていうのが一番の魅力だなと、ちょっとね、食べてみて思いましたし、やっぱりね、この SNS だけの情報じゃね、その良さっていうのは伝わらないと思うので、まあ、このね、動画を見てくださった皆様、この料理がね、本当に美味しいと、まあ、皆さんも感じてもらえてると思いますので、えー、ぜひね、気になった方は、こちらの丸大さんで、えー、好きなね、定食メニューだったりとか、あとはね、単品を頼んでお酒を楽しむってこともできますんで、えー、ぜひね、食べに来てみてください。あー、美味しかった。 ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。あーじゃあね。<笑>